皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月1日。諸君、ついに6月が来てしまったのだ。ロスターのお題も更新されましたが、またしてもやらかしてしまいました。錬金釜のチャージ時間が、残り35時間29分です。5月31日に、60時間の錬金をやったのが敗因です。というわけで、6月3日までお預けを食らいました。 今回の黄昏の総選機でボスコイン無料券がもらえます。これはコインやマッカルが売っているコインを無料でもらえる優秀なアイテムです。練習札なんかもこれでもらえてしまうのがちょっとした罠ですね。ただ私の場合ここにあるボスコインのアイテムをコンプリートしてしまっているので使い道に困るというのも事実です。でももらえるのはボスコインなのでつまりはこういうことなんじゃないでしょうか。